みなさんこんにちはアイですはい私は今どこにいるかと言いますと平州にあるブルーワンリゾートに来ていますなぜ来ているかというとですね運動動画はご覧いただけたかでしょうかそこで私が目標にしていたビキニに似合う体作りをしようという約10回の運動が終わったので 今日はその目標達成じ ゃ, じゃーん到着しましまたとソウルストアさんからビキニを提供していただいてすごく可愛いビキニが5着ほど届いたんですがもう選ぶのがすごく可愛くて大変だったんですけどももともとグラビア出身ということで水着選び皆さん気に入るものもあるかなと思います。<笑>ということでまず1着目から着ていこうかな。 いろんんんな種類を頼んだんですけ ど, どうだなブルーの水着色がすごく気に入ってこれを買いましたでハイウエストのこのアンダーショーツっていうんですかねあと上はこういう感じになっておりますということでもう早速着替えてお披露目したいと思います緊張するじゃーん着替えてきましたどうですかすごい色が 鮮やかでインスタ映えとかもなんかすごく期待できそうな部分です、ね、後ろも後ろがハイウエストなのでこんな感じでツルツルした生地で後ろはもうガッツリシンプルな感じですねで前の見過ぎはこれなんていうんだろうここが浅いタイプなので ちょっとサイズが私には合わなくてフリーサイズ頼んだらここのカットが合わなかったのでこれちょっと、えー、フリーサイズではちょっと着れない方がちょっと多いかもしれないのがちょっと注意点なんですけど色がすごくお気に入りです水が久しぶりに着すぎてこれで合ってるのかどうかちょっと不安なので今日はちょっと助ケトを。 お呼びしたいと思います。ユンチェさん、どうぞ。あかどうぞって言われても<笑>久しぶりにね。久しぶりにまず色いいねやっぱり。っ夏 t 夏、e 夏的な感じ。似合う私、うん。似合う。何よりねこれね海とかいたら大体みんなさほら白とか黒とか水色だもんね、うん。水色だけどちょっと色がこう青っぽいう、ね、こういう感じがいいし何より私これ一番気に入るこれ。 このさ、そう、これ車輪にしてるところがさ、生地がこう、長くなって、こういう感じで。 シシワシワ座りますと女の子は座ったりするとこう虹になったりとかするじゃ ん, そ, うなんだよ、ね、それがせるのよ完全にそうだ、ね、完全に隠せるのよったら隠<笑>う隠せるからね<笑>超いいしハイウエストだからねやっぱり女の子はねこうお腹が気になるじゃんまあ、足こういうところも見えるし、ね、そう足がなんかこっちから足になります感じだから長く見えるしでもこのカップがね多分私は合うと思うよ、ね、こうなんか胸の形が、うんだしうん 真ん中に真ん中に集まってる子とこうなってる子分か る, <笑>分かる<笑>こういう子に食絶対ぴったりピタリで相手ってさ結構こういう形してるじゃん真ん中にこう綺麗にちゃんと乗ってるじゃ ん, んそういう子にはやっぱりね確かに、うん、あと私は鳩胸気味なのでここのカップのこの線で結構ちっちゃくて屈、ね、に見えちゃうのがで も, でも大きいなんじゃな い, いやっていうか形がちょっと合わなかったかなっていう。う まあ、注文するときに気をつけてほしいというやでもで、色とかデザインはすごくかわいいので、うん、取り外しして使えるんですよ<笑>ほらよくなる全然いいじゃんあ、こっちのほうがいいからこっちのほがいいじゃんあ、確かに、はい、私の多分胸の形はこっちのう、ね、外した方が合うところとか、うん、こうの方がいいかも2パターンで多分その人に合うように、ねうんうんうん、<笑>着れるっていう これいいじゃん こ, れこっちの方がデザイン的にも可愛いね、うん、なんかもうちょっとこれだと元気系の髪の毛やってみたりとか結んだりとかとだんだん下がったな剥げたりとかするちょっとそれはあるけどね、うん、<笑>ということでこんな感じで他のものも見せてうん1着目でした、うん、じゃあ着替えてます。夏 か, てからて 次の水着はですねブラックの水着を紹介したいいと思いますこれが、まあ、さっきのとは多分だいぶ違ったイメージになると思うんですけど大人スタイルな水着ですねで背中はこんんながっつり空いてるんですよでこれその頼む時にすごい決め手になったのがこのウエストの部分でちょっとウエストが出るんでこうくびれができるように見えて、まあ、それですごく気に入って買ってみました。ということでとりあえず これも着ていきたいと思います。 両方できるでこ れ, これデザイン的にそこまで別にセクシーじゃないんだけど色を色を黒にしてで私のさっき の,、うん、その水着よりかは私こういう脇中のここが高いやつがそうだよね折れるっていうかう、ねうん、であんまりパッドが入る形じゃないんですけど、うん、こうなんか家族旅行とか行って、うん、わかる家族旅行でパパとかお兄さんと か, なんか弟とかいるのに<笑>ビっくりとか着るのってさたにこ着まにう気まずいにこれいいかも。 可愛くないみたいなそういう感じでもないし、うん、ちゃんとスタイルよく、うん、私はここの胸のところのデザインがすごいそこまでセクシーじゃなくてカジュアルなんだけどまあ漏れるしで後ろはセクシーでそうなんなの私結構セクシーに見える多分色がね黒だからなのろ ん, んな色があったのねオレンジとかあったんだけどそれはもう、ね、結構カジュアルな方になっちゃった、ね、んだけど。 いいじゃんこれ似合ってますよありがとうございますまあこれねすごくねフィットしてこういうところで遊ぶのはさっきの水着よりかはこっちの方があとここ こ, ここ高いんだ高かったらね太ももがこう太い人っているじゃんなるべく上に上げた方が足が長く見えるから、うん、これ細長これすごいスタイルいい、ねうん、スタイルすごいよく見える、うん、っていうか 欲しくなってきた。あ、本当？階段を買うかも。<笑>はい、はい、いろんな色あるのね。<笑>うん、で、これが二着目がユンチュすごいお気に入りの<笑>ユンチュお気に入りの水着でした。<笑>うん、ということで三着目着ていきたいと思います。聞いてきて。<笑>